かこ焼きマダイの塩でございます。ますはい、塩ですかあ。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。はい。失礼。次のテーマですね。炎上です。<笑>炎上。 まあ、ほら言っても原さんも青木さんも時戸さんもあの言ってもフォロワー抱えてるお三方ですから SNS でこうご自身で気ぃ付けてるワードであるとかあとはまあここ最近ちょっ と, まあえっとプロゲーマーの中でもいろいろちょっとこう炎上騒動とかがあって知らない僕も知らないんですけどなんかその辺でほらあのちょっとざわついた。 まあ、炎上はね、だかはそんなことで気をつけてても炎上することありますよ。<笑>だからその炎上をテーマに、まあ、ここ最近の話題になったことやら、ご自身で、まあ、ちょっと気をつけてることやらっていうところを、あと20分喋ってください。気をつけてたら炎上しないんだけどね。<笑>いやでも逆に、時のって炎上って俺、あったのかな ああでも、あの、改造コントローラー使って、あで、ルール違反だっつって、それで実際にルール違反だったんですよ。当時俺、そういう、もうね、プロになってたんですけど、あのー、認識が甘くて。改造コントローラーって別に自作コントローラーって意味でしょ自作です。そんなこと言ったら、世の中のコントローラーを、うん、ほとんどの人みんな何か改造してるけどね、うん。あ、でも、<笑>大会ではね。そう、一応、その大会の記憶があっても、うん、もすでに。で、まあ、あって、うん、それ、 大会で使ったんじゃないか。あのー、大会で使ったのは、オッケーだったのかな。ただそもそもなんかその、うんうん、認められてないコントローラーだったんですよ。うん、ど, どういうコントローラーなんですかえー、っとねどういう、ボタンが多かったです。ボタンが多くて、そこに、えー、っと、 俺がやってたのは、なんだったかな、なんか、あの、2個の入力を1個で済ませちゃ う, うボタンっていうのを、ショートカットを分けてさい。ヒットボックスみたいな、ね。えー、っと、ヒットボックスのちょっと前みたいなあの。レバーはあるけども。レバーあります。うん、レバー あ, りあって、えー、っと、普通のボタンがあって、えー、っとね、2個同時押し個が1ボタンでできるっていうのを、えー、っと、 ネット対戦とかでも使ってて、それはルールに転職しちゃうんですよ、電気信号的にもう、直接そこを繋いだうってことそうです、うん、それはやっぱりだめっていうか、炎上しましたね、もともと、まあうんそのまあ、厳密に言ったらあの、プレイステーションの当時やってて、うんあの、結構、転職しちゃうコントローラーって今でもあると思うんですけどす、うん、レエーションによるけどね、うんうん その時はやっぱ猛省しましたね、うん、その時ってもうツイッターやられてるんですかツイッターやってたと思いますじゃあその結構ツイッターでお前何やって言われちゃう か, かツイッターでも言われたと思うけどなまあ多分世間から言われた印象はあったとありますでも世間から言われることはやっぱ結構ありますよ、うん、その気をつけても やっぱありあま す, そうす、ねはい、まあそれは あ, あの、コントローラーの改造やっぱルールで決められてるものをこれは破ってしまったんでそれはもうやっぱり悪いですよね、うん、これが、うん、じゃど う, う対応してたんですかそれはああすいません当時はやっぱり配信とかですいませんって言った、うん、と思います、うん、<笑>でもそれぐらいんねまときのセンサーか炎上する意味じゃない うんうん、あーでもなんか気をつけるようにはしますよねす気をつけるようにるけど気をつけようがないことも多いですよ限界が、ね、あるでしょう気をつける限界って、うんいやうん、何も言えなくなっちゃう、ね、とそうそう逆に何 の, 何のために最後何のためにスポンサーとしてもらってるのか、うん、っていうことにもなりかねないので、うんうんうん、なんかこうアタックがってきた時にクソーって言ってブワーって本音をぶちまけたい ことなんてかかったです俺はねなあんまりないでおあのですね決めてることがあって対戦相手に対しては俺はものすごい負の感情を使うんですよ勝ち、うんうん、たい時に あ, それは対戦です、ね、あえてそうあえて す, すごい嫌いになったりするんですよそのプレイヤーのことをただそれをその対戦外の人に出すっていうのはうん しないようにしてますね。ちょっと、はい、もうそこでだけ、かかかそこで、ね、ゲームの中の対戦でだけ勝つっていうのに、その感情を逆に使うようにしてるっていう。うん、俳優みたいだね。うん、すごいね。ごいそ。そこの感情コントロールはすごいね。でも、もうちょっとね高、自分を高めることができれば、もっとね、前向きな気持ちでゲームできるのかもしれないですけど。<笑>いや、でもゲームって冷静さ、あのゲームにかけるスポーツやってたからね、わかるけど。 そう勝ちにすごい執着心があるあ、ねね、ありますねるけど高ぶりすぎると 人, 人間でちょっとふだんやらなくなっちゃうから、うん、それぐらいがいいんじゃないですかな、うんうんうん、本当に食らってくるぐらいの切れ方すると人間ちょっとおかしい、うん、なんかほぼおかしくなるここ、ねはいうんうん、俺だって人のツイート見てても、うん、そんな意外な人でも見えないな書きたくなる時ありますよだから本人はどうそれを我慢して、うん、絶対見てんのに。 我慢してそれを書き返してないっていう、そのコントロールが、俺すげえなと思ってあ。でもあのね、民投的もあって、意外と周りがあんなのよく、あんなかかん勘違いとか誤解に基づいたことを、うん、しかもと完全にトンチンカに間違っていることで言われているのによく我慢してますねって言われることはあるんだけど、 完全にミュートしてた見えてない。見えてなかった。そういう、そういう、その人、そう一部の人と、うんうん。そうだ、ハ、うんうん、ラーさんもだって、ハラーさん、どっちかというと、アタックかけられる方なんですよね、勘違いアタック多いんですよね。<笑>いや、全部がそうじゃないから、うん、えっ、ー、と、それは正直言うよ。それは、あの、身から出たサビもありますよ。うんうんただ あの、割合で言うと、俺統計が好きだから割合で言うと、実は半分以上は誤解に基づいて、誤解っ て, 解って言い方するとどっちが悪いのか聞こえるけど、あの、実際そうなことが多い、あの、誤解っていうか、完全に思い違えるみたいななんか、これ俺がよくこの番組で言ってるんだけど、あんまり再生回数言ってほしくないとか、リチート言ってほしくないってよく言ってるのは、なんでかっていうと、宣伝したいことだったらいいんですけど、これよく分かったでしょ、この、ツイッターこの数年やってみて。 3000リツイートぐらいを超えたときに、どんなポジティブな話題だろうか、どんなことだろうか、とんでもない、いわゆるクソリズとんでもない不動中傷が飛んでくるんですあれはちょっとびっくりするんですよね。うん、でな、いくつかあるんだけど、なないくつか何でもあるんだけど、結構前の例で、まあ時効だから言っていい例とかで言うと、なんかあの、時代も多分見たかもしれないけどあの、昔ね、サウジアラビアの、 いわゆる王族の人が、俺に、ゲームショーで、あ、ミスター原田だって来て、あの、鉄拳を、この、筐体。ああ、はいはい、その、基と筐体を買いた い,、はいはい。で、すごいセット数だったわけです、はいうん。要はサウジアラビアの、その、コミュニティの中身の、国内で、欲しがってる奴がいるから、うん、まあ、極端にったと100人とか200人みたいなレベルで遊びたいから、うんうん 筐体等基盤のセット全部くれって売ってくれれれ売っってて言われたんですいやでもそれ輸送費とかあと考えただけじゃなくてネットワーク行かなきゃいけないですよ、うん、当時のバーチャルバーチャルネットワークしかもワンプレーにつきそのネットワーク料使用料でワン、はい、プレーにつき何円かかるわけですよ、うん、で実は中国の富豪がやってる人がもうすでにいて鉄拳を独自に6の頃から自分らで 買っちゃって、自分らの身内で遊ぶんだけど、だからランキングとかで名前は全国、はいはいはい。中国なんかで個人で買ったのにプレイするためにあの何個、うん、にお金が<笑>入ってくるっていう<笑>おかしなもうじゃ あ, あったんですね。あった。どうしてあったんだ そ, そ, そういうの。で、それを知らなかったと思うんだけど、はい、サウジアラビアの人々のあるコミュニティが、ああさんぜひイースリー出てください。売ってるぐらいつって、いや外参差さその何億。 かかってううん「いやこれ何億しかもネットワーク引いてもらえそう」って「これそれ数億じゃ済まないんですよ」うん、って言ったら「あ分かりましたいくらですか?」って言ってたっていう話題があったんで<笑>、ね、<笑>これめちゃめちゃバズったんですよ、はい、このツイートまあせいぜいあの140文字みたいな世界なんで今は増えましたけどね、うんまあ、140文字みたいな世界なんでまあこうこういうことがあってびっくりしたって言ったら「いやさすがやっぱり」 石油王が言うたことは違うみたいな。盛り上がったわけですね、うん。すごい拡散されたら、これね、何が起きたかというと、結構、バズってね、二日目ぐらいに、こんな顧客情報を、<笑>正義、正義マンが現れたわけです。ああ、なるほど。こんな顧客とか商売の情報をペラペラ喋るようなやつ、もしくはメーカー、マジ信用できねえ。 何考えててててんのかこいつっっ俺を当てに言ってくるわで、うん、分かるよ気持ちはだけどこっちはこっちでツイートするからにはしかもさそれ 後, 日後日もそうだけど前日もそうだけど一緒に写真撮ったり要は三十の人からしたら俺のファンなわけじゃんねで俺 す, いやうすごい話だよ面白いからこれツイートしていいって言ったらもう原、うん、さんにツイートしてもらえなかったらむしろ名誉ですぐらいのこと向こうが言ってる、うん なんかとしてツイートしたぐけい、でもそんなことはいち説明しないわけじゃ、うん。ただ、裏事情を知らずに、そう、そう、じゃあ、あ裏事情を言えるって、うやぼったいじゃないですか、そんなの。<笑>実はこのツイートした背景には、<笑>この二人の関係というのも、ものがございます。<笑>はいはい、実は、あの、<笑>略語化に、ツイートしてくれることは、<笑>彼女とはとても名誉がありましす。<笑><笑><笑><笑>あ 言うからそんなことね<笑>でそれらも面白い面白いエピソードだったってことで言って、まあ、9割9分9人ぐらいの人が「わあすごい面白い話だ」って言って何千リツイートってされてもうそれはすごかったと思うんですねバーッとバズった時にやっぱりものすごい数のそれが来るんですよ「うん、何考えてんだお前顧客情報をベラベラと」みたいなことを言ってくるそれ一個一個で我々のに実はこういう事情だったんですよっ て, って。 でもちゃんと対応されたんですかその時は、その時はしました。その時はしましたちゃんと返す。戻たかね。って返したら、うん、まあ、ほとんどの人が、ほとんどの人は、突然敬語で、あ、そうだったんですよ。大変申し訳ございませんでした。で、見に行くと大体、まあ、年齢的にも、あ返事絶対してくだい。それでもケチをつけてください。ここまで説明しても、 嘘だねそんなの後付けだねって言ってくる<笑>そいつのツイート面白いか見に行くでしょ<笑>まあ俺らと変わらんおっさんですよ<笑>大体そういう人ほど<笑>、えー、若い人ほど逆にペコっと謝ってくるけどうわショックだよねんこんな同じような世代のこのおっさんが<笑>うんで弾けなくなっちゃ う, うんよねいや弾けなくとかじゃないですよそんなことさえ気にしてない別にもう何、まあ、だろうな飲み屋で果湯開いてるのんんうれしいですよ しかも自分のお客さんでもないわけで よ, よく考えたらゲームも勝てない下手したらバズったのが耳に入ってきて気に入らねえからゲッツつけてるぐらいの人は結構いるわけですよ。だからある程度範囲のバズを超えるとすごいとんでもねえこう角度からとんでもねえこう誹謗中傷が来るっていうのはその時に経験したいいただそういうのは何個かあるし俺が話したことをそ も, そもそもその話題だけ。 が原因じゃたぶ ん, ん、うん何かうん、それは俺の発言かもしれないし、うん、多くはどっちかというと業界だったり、うん、多くはバ代ナンコ大卒いやそれはダイナンコだかだよタイ大卒家にもあるでしょうし大卒セガもあるんですけど、はい、そ, その時に思ってたメーカーへのイメージとか今、はい、だ今でこそ今だ叩く、うん、もしくは今だ文句を言ってやりたい今だこの思いの丈を言ってやろうってタイミングが来るんでしょうね、うんうんその なだれが起きた時はもうむかつくとかじゃない全然もう俺は も, もう脱力感がするす、うん、どうしようもないやっぱりしょうがないつってだからその時は一見すると延長してるように見えるけど会社でもみんな分かってるからいやーもう意外ですねああいう反応になるんですねう ん,、うん、青木さんないんですかなんかっちゃった最近はもうねないですけど10年前はもう 炎上しまくりですよあーあのボーダーブレイクなんですか前どっかで行ったかもしれないですけど SEGA で初めてタイトルのツイッターをやったの僕なんですよ、うんうんうん、でその時はまだ SEGA 公式ツイッターもないんですよない時代で 12, 12年ぐらい前ですかねでこのボーダーブレイクをなんとかこう宣伝したいっていう時にちょうどツイッターっていうブームが来て でまあ、牛ンっていうのも生まれてたんで僕は宣伝してやろうと思っていろいろやるんですけど外いの何もないですよセガでやったことないから、うんうんうん、もうしょっちゅう本当に社長室から怒られて<笑>お客様からこんなメールが届いてますっていうのが社長室ルートから来るんですよで炎上してますどうしますかなんでこれを言ったんですかみたいな詫び、まあ、文じゃないですけど書いて報告し て, てそれを積み重ねていってあこの辺まではいいけどここからだめなんだなって自分でこうだんだん分かるようになってきてそうすると今度セガ公式 もしくはこう、他のセガのタイトルもやっていこうみたいな運用になったときに、ちょっといろいろ話聞かせてくださいっていうので聞いて、そこからガイドラインができたんですよね。そこからもう皆さん守ってるけど、最初はやっぱ全然僕も探り探りだったから、ひどかったです。でもそれぐらいの時の Twitter の方が面白くて面白かったです、ユーザーからすると。うん WiiU っ, ったじゃないです WiiU ねその当時の任天堂 の, あの岩田社長が、うん、言われた時から僕は結構仲良くさせてもらってて WiiU で, でちゃんと鉄拳やろうっつって鉄拳 WiiU、うん、で出したんですよでいや任天堂プラットフォーム、まあ、今までも出してるんだけど WiiU、うん、でこ本格的な鉄拳ができるようできましたねってことでライターの人がすごい興奮気味に質問してきたわけですよでいろいろ答えてた中で これは何て言ったかというと、その Wii U のね、この手元のコントローラーあるじゃないですか。うん、あそこにモニターがあったりした、うん、Wii U って。うん、あれ画期的だったでしょ、うん。あそこのモニターをどういうふうに使いましたかって言われたから、えっと、ここでももちろん、ここ画面使って確認できるんだけど、本当のモニター使ってる時にこっちはどうなってるかって質問だったんで、うん、あの。テレビで映してる時は。でここはさすがに格闘ゲームをやりながら、 ここをこういうふうに見なきゃいけないゲームにしちゃうのは、多分、すごく遊びにくいし、あの、気が散ってしまうはずなので、ここは技のショートカットを入れました。ボタンとしてインターフェースとして使う。だから下手したら見なくても、ポンポンってこの辺かなって押せば、技が出るようなショートカットキーとしてタッチパネル使いましたって答えました普通のことでしょ。普通のことでしょう。<笑>記事どうなってたの<笑>ヘッドライン。ウ<笑>ィ、えーの。 コントローラーラは格闘ゲームにとってとても邪魔<笑>えてうええのコントローラーの画面は格闘ゲームにとってとても邪魔、うん、そんなタイトルになる<笑>見出しがねこれ通訳ミスでも何でもないよ<笑>それは録音してたの俺らそれはでも完全に悪意がありましたよお前ふざけんなよお前っ、うん、つって何考えちゃうって猛攻撃したけど、うんうん、消されなかったええー え、録音もあってだメだったんですか録音はでも出すんだったら、そのいわゆるもう、もう裁判じゃない。うん、訴訟するぞぐらい で, でしか出せないん。ああ、なるほど。で、確かにその時は録音同意書どっちもなんか OK って言ってたかどうかもちょっとありました話になっ て, なってあ、えーな、下手に録音してたって言ったらそっちを責められるかもしれないなってなって、うん、黙ってなきゃいけないでしょ、うん、まあ、そしたら今度はさ、あの XBOX の時と逆ですよ。うん、任天堂の好きなファンの方からとか、うん、ね、 まあ、俺だってファンですよ「<笑><笑><笑>お前 VU バカにせんのか」っつってボロクソ言われると「うん、お前い、うん、俺そんなこと言ってねえやと」と「でもそれで僕そんなこと言ってないです」なんて言ったら余計に押すんじゃん、うんまあ、もう耐えるしかなくなるよね、うん、でも会社でも言われるのも「原、うん、田あんなこと言ったの?<笑>」あ, あすいませんいいっすか」つって「俺言うても部長ですよね、はい」そんなこと言うと思います」といや言わないと思うんだけど、うん いやあのお春だよってしたのか酔っ払ってインタビュー答えていやあの自由のコントラーの画面のうち格上<笑>に沿って超邪魔すけね<笑>言ったのばかりってちょっと思ったんだよねって言われた人<笑>いやふざけい や, <笑>いやマジでふざけないでください言うわけないでしょあんた<笑><笑>いやそれはシビアですわですごいあのやっぱり八王子でに立つ頃だからこそ大変だなと思います<笑>大小はあるけどそういうのは結構ある、うん、だからさっき言ったでも 身から出たサビは、自分のツイッターの舌足らずだったり、うん、もしくは本当に間違ったことを言ってしまうってことは、うん、やっぱそれは10が、まあ、あれば、1、2ありますよ、うん。じゃあさ、例えば10年前、15年前、下手したら20年前に自分が語ったことと、今同じことの思考かっていうと違うと思う。全然違う、はい。僕は変化を好みますから。変化するじゃん。<笑>はい、これね。 その中にはすごい記憶力の人がいてああでもいそうですよねお前言ってると 前, 前言ってたことと違うねえかつって、うん、であんまり絡んでくるから聞いてみたら、うん、これだよっつってそれでネットのアーカイブから過去 の, のインタビューのスクリーンショットを打ってきて、うん「お前ここでこう言ってたここでこうなってる」「じゃあお前聞くけどさお前中学生の頃言ってたこと30代になって同じ主張なのか」と。うん いう話一緒に出そうと思っこと20年15年20年どれぐらいの時間が経ってると思ってるんだといやこれ昨日おとといだったら言えと、うん、昨日おとといとかでも結構変わったりするしんですかね結構変わりますよねタイミングによってはも変われば哲学も変わると、はい お, はい、お前がかつて好きだったものが一生同じだと思うっていうのは さ,、はい、さの変わんないぞっていうさ、うん、悪いってわけじゃないけどもこれもね頑張ると悪いってこと悪いってわけじゃないけどなんていう の, そ の, その純粋な恋愛を ねしてる世代じゃないんだから、さ、う、と、ん、変わるじゃんそんなのって言うのあるね結構ゲーム業界はそういう意味で言うとそうそうです ね, うですうですねこういうのとこういう番組もそうですけど残るじゃないですかずっとね、うん、で, であの時空いてたからずっとそう思ってると思われちゃ う, そ う, そ う, そうこともありますしす俺めっちゃ変わるからね俺、うん、さあ原さんなんやかんやで今日もそろそろ収録おしまいなんですけども、はい、原さん締めてくださいそう実はね、あのもっと ゲストの話を引き出すはずだったのが今日は う, <笑>うんなんだろうな久々にこういう同じ界隈の人が聞かせるから<笑>俺が興奮して俺が興奮してまあいつもこんないですよいい<笑><笑>でそうでもないと思うんだけど な, <笑> ち, ょな、ね ち, ねうん、ちょっと喋りすぎました喋っちゃいましたねこれ編集で今度 う, うまいことね、うん、<笑><笑>喋ってないと の, <笑>のトークの時だけこうスロースローにする再生速度<笑>すっごい話を聞いていることにします<笑><笑> なので、ちょっとあの、うん、まあ、お二人の感想も聞きながら。そうですね。いや、あのー、久しぶりに、まあ、なかなかコロナでこうやって会って、ね、飲、う、む、ん、機会も減ってる中で、こう、久々に会っ て, て僕はすごい楽しかったですけど、今日は ど, どうでしょ う, ど う, でしょういや、もうね、僕もうメーカーの肌とこうやって貼らさせていただくこと全然ないんで、うんうん、で勉強になりますね。うん、この、勉強好きだからね。ういや、ほんまに勉強になって、<笑><笑>あんまり特に、やっぱ僕、カップホーゲームの、 ばっっかりやってて、ね、ただでもこういうお話ってやってるゲームがゆえにあんまりその近しくありたくないんだっていうの で,、うん、でから深くも聞けないし向こうからも深くも言ってこないしっ、ねはいうんうんざっくバラムにこうやってねいろんなところまで今回もマーケティングについていろいろご教授いただいて<笑><笑>、うんうん、そういう今こういうゲーム業界の売り方とかだから今後 どういう風になっていくんだろうなとかをちょっと想像して、ね、想像できるようなちょっとカメラが回ってないところでもだいぶ行 っ, ったかなそうなんです前回もそ う,、ね、そうです本当にありがとうございます本当にいただいてよかったです青木さん ど, どうですか、はい、そうですねあのすごい楽しかったですね久々にこういう風にリアルでお話 し, してるのが、ね、あんまりない青木さん二回目ですもんねそうですね二回目でもありますしやっぱりズーム ではなかなか、そうこは盛り上が本当、ね、うね、で も, もう全然ちょっと話足りないなっていう感じはあって、ね、もっとあれこれ、本当は聞きたいところもお二人にはあるので、ね、ちょっとまた次回ありましたらっていう感じですかね、プ、まあ、ライベートでも全然、はいはい、いいので。 いろいろ話を聞いてみたいなと思います。はい、ありがとうございました。また来週もどうぞ。ありがとうございました。いましたま、お久しぶりです。よかったです。お久しぶりです。また次、はい。また次です。というわけで本日のゲストは青木チーフプロデューサーと時堂さんでした。あ あ, あ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ決勝戦青木 vs 時堂は三ラウンド選手はい。 青木さんのほうかな青木さんの方かなそうテンプルーバーチャー4の頃はメインキャラだったんですよリオンあそうへえそうなんだリングアウトかかわりたほうがまあローゲンでローゲンで寝かせればずっとリングアウトする時もある、ね、さあっっっあれ でおおんだんだこのじじいが読めない動き。<笑>おーおー なるほど取りましたよ。かいやーちょっと解説難しいですねこれは時々ちょっとやっぱり下段キックでちょっと入っていってはいオーケーオーケーそうそう入ってっても う,、ね、そう も, うもうちょっとそうそうそう入ってってってでしゃがばん置いといてはい はははい置いてで、はい、はい置て、はいはい、ちょっと離れてシャガパンを置いて<笑>その後な投げであれ俺言ったらバレるじゃんこれぐらい あ, あやばいやば い, あいあ一回一回おおいいぞいいぞいいぞいいぞうまいうまいぞいいぞいいぞいいぞいいいいぞいいぞいいぞいいぞいいぞいいぞ そ う, そうまあ間合い取った方がいい間合い取った方がいい絶対取った方がいいあっ、うん、ちょっと離れて一回離れてあ置き攻めしない置き攻めしないよ危ないよ置き攻めは置き攻め危ない置き攻め危ない置き攻めやんない方がいい時々置き攻めやんない方がい い, いそうそうそうそうじゃ一回起こしてそうそう立ちで持ってって岡のさん亡くなってるわああ うううううううういいいいいいいいぞぞっっててて、てあ、ああすんんそそそそそそ離離れ離れーーー<笑>や<笑><笑>れれ下こにたまいとてもやばいこれ決まったの<笑>当たんないの いやヒット何がヒットするか確認できない以上離れたほうがいいよ離れたほうがいい離れたほうがいいそうそうそう一回離れて離れたほうがいいねそうそうそうそ う, そうでも離れてるとどんどん酒飲う大丈夫大丈夫さっきと違って裏元かあるから酒っ強いうやべえい痛い痛いあ飲んでる飲んでる痛い痛いやばいやばいよくらってリングアウトするか <笑>まーまーまーまーいいぞーやっちゃいちゃいリングアウトリングアウトやばーちゃこれがあるんですよファイナルですよ落 ち, 落ち着いていこ意そうそうそう。うまいうまいナイスガード、はい、ナイスガードどんスカート大丈夫大丈夫全然全然大丈夫。審、は、理、い。 あーあれをもうざまです。オッケー い, いいぞいやいや大丈夫まだ大丈夫まだいけ る, どうする<笑>ー。もうこのシュンビーの距離が読めない。 いやあそこから当たるかあ当たるね、えー、あ当たるねたさすがさす が, さすがプロデューサーさすがプロデューサ ー, ー, サーほらセガファンの皆さんちゃんと青木先生青木先生はちゃんと練習してましたよ<笑>ありがとうございます青木さん優勝リ、はい、アで酒飲んでるだね俺ね実はさっきちょっとだけ濃いめにしてたんだけど なるほどにに強いじゃんちょっとねいいいいい逆ねねねっっっったたととちょりりりりがががうごござざまますす意外ででしやや素晴 ら, しい素晴らしいいや盛り上がった盛り上がった盛り上がる、ね、盛り上上ぱりやっぱ楽しいわ。